島に襲来した血も涙もなくただひたすらに暴虐だ我が方は八十無勢なれど対馬の民を守らねばならない。 俺はこの命を捨てる船が海を覆っている血を恐れるな飲み込まれるぞらわしブユ誉れそれが我らが道だ我らこそ島の勇士 我らこそモノノフだでは、安達者は奴らの息をくじいて参る よーく聞け腕に覚えのものあらばいでよなだジムニダ我こそは足立チ信かの足立ノアが五代の末裔なり 情け無用 全身セネバなるまいぞ。ご決心、志村だろう<笑>おのおの敵将を逃してなるものか物のども続けお<笑>子どもの荒ってな切り捨て に遠平が来るぞ のみ残された道は一つ敵将を見つけ出し討ち取るのみ最後までお供いたしますよくもしたいたぞあれが敵将覚悟<笑>できていますここで決着をつけるぞ もし。<laughs> ガナは古徳不備来のいとこチンギスの孫だ聞けお前は戦士だそうであろう生涯を鍛錬に明け暮れ勝てぬはずの戦にも。 すべて打ち勝ってきたのだろうだが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った学んだのだこの国の言葉しきたり信仰どの村を飼いならし焼き払うかをな 今一度己に問う侍よ我に下るか 《誰かが俺をかくまってくれたその者がたちも》 誰が歯を研いでおった武士か俺の鎧壊れておるだがあるだけありがたいやめろ<笑> ここ に, はない私に任せてハハハハハ 何者だ言うなってなタチが欲しいならついていて。 どれほど寝ていた数日島の半分が乗っ取られちまったよ言うな なんて思わないで民の命が志村殿は戦場におられたか自刀の知らないねユナ待て志村殿は俺の叔父だ あんたが堺人か地頭の多いのしておじうえは生きておいでかおそらくね猛虎に囚らわれてるけど場所は分かるか東の海岸沿い金田の木であろうおじうえを捕らえたことで守りも手薄のはずだ攻め入るなら今しかない殺されるよ だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる鎌倉に下踏みを送りご助力も超えようあんたが斬られるのを見るために世話してやったわけじゃないよではなぜ助けた死なれちゃ困るからさ手を貸してほしい叔父上さえご無事なら津島は助かる俺にとっても唯一の身内行くぞ 曇ちくめ今こらえていくよ待って騎兵だ武装しておる島じ 回ってるよみんな奴隷にされたり殺されてる抗う 今だ早くバンペイド屋根に登るしかないほら屋根に登りリクサボを漁るとは野党だ な, 党だなその時いるものを。 もらう俺のチもか達は食べ物と薬に変えたなんだと怒るな買い手を捕らえて取り戻してやるわうっ、ん、体じゃ心もとない使えそうなものもらっときな娘というのか持ち主はとっくに死んでるえった<笑> いるか。まずいね。もうこれ見つかったんだ。見張っておれ。おが調べよう。立ちさえあれば。家の中に隠したのかもね。どこかにあるはず。 名は堺人地頭である志村殿の老い臆病ではない<笑>お前にかなう者はいないなだがまだまだたちに振り回されておる稽古中です父親の武具でかこれは堺家の宝刀 戦を鎮め、命を救ったたちだ。殴られたのか い, いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには、何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。 できますお自由そうか。